皆様、ごきげんよう、ひさめです。キャラクターボイスは、ゆずきゆかりでお届けしています。11月19日、今日はゲルニック将軍を倒しにやってきました。余談ですが、ドランゴから福引券をもらい忘れる人が結構多いみたいなので、注意しましょう。戦闘開始です。パーティー構成は、例によってこの構成です。 この構成は本当に優秀なんです。まあこの構成でなくてももはやゲルネック将軍に苦労する時代ではないので何でもいいと思います。そうこうしているうちに早くも必勝の体制になってしまったのでもはや説明することがありません。仕方ないので V イログラジック何か雑断でもしてみますかねというわけで最近買った XBOX シリーズ X の話でもしてみます。皆さんすでに色々レビューされていますが。 2回目に言って神ハードですやばいですね。追加で購入したこの青いコントローラーが本当にいいです。本体付属の黒いコントローラーは PC ゲーム用に回しました。今まで使っていた PC 用ゲームコントローラーはレフトバンパーの反応が悪くなっていましたので結構ストレスが溜まってました。PC ゲーム用のコントローラーも新しくなったのでこれで八丈島空港にもちゃんと着陸できるようになると思います。 そして、4K60fps のフォルツホライゾン4が本当にヤバいです。ロード時間もかなり削減されており、ファストトラベルが本当にマッハで終わってしまいます。これだけでタイムが 0.5 秒は縮まりそうな感じの快適さです。そして忘れちゃいけない、Xbox ゲームパス。これは絶対に加入して損がないです。公式サイトでは100本以上のゲームとか言ってますが、皆さん騙されてはいけません。 実際に例えたら300本以上あるんですよ何ですかこれそれでも多くの人にとっては p s 5超おすすめな状況に変わりはないと思いますが少しでも気になった方は XBOX シリーズ X いかがでしょうかなんて話をしていたらそろそろゲルニック将軍が倒れるお時間ですね。というかもう倒れていました。というわけで今回の動画は以上で終了です。